みなさんこんにちは今回ご覧いただく梅の木は過去に何度かご紹介した文豪梅です主にナンバー12とナンバー96でご紹介しています2009年に植え込んでから13年間毎年手入れをしています最初の 4,5 年で樹形ができてくればあとは その形と大きさを維持していく剪定になります年によっては中塚子のような少し思い切った剪定が必要な場合もありますが切り手と庭木の相性が整えばそれほど木が荒れることもなくいわば同じような剪定の繰り返しとなります剪定において切り手が変わらず毎年同じ木を手入れするということは 重要なことだと私は思いますあまり意味はありませんが3年前のタイムラプス動画と今年のものを比べてみました当たり前ですが同じような動きをしていますねまあ逆に言えば切り手と庭木の相性が整うというのはこういうことなのかもしれません毎年同じ人間が同じ木をいじっていれば 切りどころを迷うということもありませんそれでは今年の剪定の手元映像をご覧ください2年前の新章から出た脇枝に切り戻します 新しを詰めるだけでは木が小さくならないので去年作られた枝まで切り戻すということです。 あまり出っ張っていなければ新しの先を切り詰めますこの辺でもいいしもう少し詰めてもいいしこのぐらいまでねもう弱い枝に切り回しこの辺もね こ の, でこの土地長しも必要かどうかなんですけどこの辺から来てるんですよね。 枝作りますか、ね、ここ の,、うん、の枝作っといてこっちが古くなったら切り替える感じですかね。 いらないんですけど、いるかいらないか後で判断するので、とりあえずこう折っときます。押すとね。目立つから後で切り忘れがない。それだし、これ元から切るとすると結構大変ですよね。奥の方までで伸ばさなきゃ。ならない？こうしう時で後で下からやればいいですね。 もうあまり外の方に伸ばすと身を取るのも大変になってきますからあまりこっちへ行かないに今回したいと思います も, もう行き過ぎなのでなるべく冷たいんですがこれはちょっともう強いですね大きくしたくなければ ね、次の枝を作っていくなら残しますけどちょっと強いですね。は<笑>枝になる可能性があるので徒長枝を途中できて。 調子も、なるべく切り戻しをこの辺まで行きますかね立ってるからね、これはもう元からの方がいいですね このぐらいの高さでね収まるこれはね次の枝作るための枝なんですがこのぐらいでいいんじゃないですかねこのぐらいで、ね、様子を見ますあんまり予備を残しすぎてもね汚らしくなるのでこれとかね ちょっとり出しすぎですよね。 下伸びしちゃってるんでね間に枝がないので。 このアンビル型はよく切れますよこれはね指で取ってんだけどなんかあんまりいい枝じゃないですねもう外しちゃおうかなこの辺がいいからねあんまり取っといて耳ないような気がするねで迷ったから取っとくか まあ切るのはいつでも切りますから。 で、これね、さっき折っといたやつねこういう状態で下から切ると楽ですねこれをね上から見た時ただここで切ってももしかしたらこれ自体もっと下で切るかもしれないし 無, 無駄な手間を省くためにですねこれはあえて上から切らないでおいて、まあ、下に降りてからここで切るとかあるいは、これがもう絡んでってるね どううしようかなこっちの枝にするかこの枝を将来的になくすかもしれないってことですよねどうかなちょっとこの枝はねいらないかもなんですよねこれ切っちゃっ でももいいいかもしれないんだけどただねやっぱ実をたくさん取りたいでしょ下の枝でだからちょっとう陶とうしくても下枝は残し気味にしてあげると実がね取りやすいんですよね木の形としてはねなくてもいいんですけどねこれがなくてもいいぐらいですよね切っちゃってもいいぐらいなんですけどね どうしようかなこれもここで止めといて次に切るか<笑>こね、実がなるかもしれないでしょだからちょっと無限には切れないね の徒子をこの辺で切ると、ね、さらに上で手入れしなきゃなんなくなるでしょそういう場面はないと思うので、ね、付け根で切っちゃったわけですねもっと上に育てるんなら、もちろん残しますけどね 家側だから残して実を取る枝にしてあげたいんですよね。 強すぎるやで。 これだけ切っててもこの胴吹きがこれしかないってことは木もそんなに苦しんでないってことですよね。 あんまり剪定されすぎてね葉っぱが足りないと思ってたらねもっとガンガン胴吹きしたりしますよね比較的落ち着いてるということですね 今回ご覧いただいた梅は文豪梅ですから比較的成長が早く剪定もちょっと強めになると思います梅の種類や植えられている場所などによって枝の伸び方なども違いますので次回は他の現場での梅の剪定をご覧いただきたいと思いますご視聴ありがとうございました